熊本地震から2ヶ月、阿蘇市宮地にある門前町商店街にお邪魔して、地震直後の様子や現在の状況などについてお話を伺いました。えっ、ー、と、こちらは、えー、旧お方屋さん地震発生後ね。すぐお店を開けられたっていうのもね。取材しましたが、それからもう2ヶ月近く。 ね、そうです ね, ね2ヶ月近く経ちますね、あっという間でした、でも早かったです、なんか、どうですかお店の様子とかんーん、やっぱり少ないですよね、ちょっと通りが寂しいのでん、やっぱり国道がですね、縦のが通れないので、ミルクロードだけじゃ、どうしても渋滞がですね。 それを考えると、やっぱ私でもね、足は遠のくかなと、<笑>でも、それでも来てくれる人は何とかしてここまで。そうですね、最近大分方面から来てくださる方が多いです。はい、あの、今リストバンドね。はい。作ってますけどこ れ, これ、ここで買える、この商店街で。でね、商店街で、はい、作ってます。はい。これ一個いくらです。一個五百円です。はい。 で、あの門前町商店街や素神社の復興にそうです、ね、復興に寄付させていただきます。はい。結構売れてますか、あの観光客の方。そうですね。あのやっぱり神社を見て来られるんで、ちょっとでもっていう気持ちで買ってくださってます。はい。あ、これ小型屋さんオリジナル？オリジナルです。あ、そうなんですか。はい。ガマダセ熊本ネバーギブワーク。面白いでしょう。何の番号かかります。<笑> これね、地元の人にしか分かんないでしょ、す こ, れこっちの水木にはもう一つおすすめがあるそうですが、はい、これは、はいえっと、これが岡本酒屋さんが作ってる、うん、この門前町の湧き水を使ったサイダーで、うん、あの蛍丸、阿蘇の、ね、名 湯, 名 湯, 名湯それにちなん で,、うん、でこの売り上げの一部を阿蘇神社の復興に寄付っていう形で。 販売開始してます結構問い合わせだったり、ここで買っていく方、多いですかあの探されてる方が多くて、ですね今、酒屋さんしか置いてなかったので、うんうんうん、あったっていうことで、結構買われて、うん、買ってていいただいてます門前町入ってからもうすぐこの看板あったんですけど、ね、尾形屋さんにもあって、これ、どうして、これ後方の、そうです、後方の最後の方のページに載ってて、うん、これの直後に地震があってるので。うん やっぱ今の姿からするとやっぱ目指すところはこのにぎわった桜の綺麗な商店街なので、うん、まあ1日も早くあの商店街に行って思いで、うん、はいこの写真とかね良かったのでぜひとお願いしてちょっと大きくさせてもらってます、うん、あのこれ実際にご覧になった方の反応とかお客さんの反応とかどうですか説明されるでしょうこれそうですね結構聞かれてですね。うん やっぱ知らない方が多いんですよ。こんなに桜が綺麗に咲くっていうことから来年の桜の時期は来ますねって結構言ってくださるので嬉しいですね。ねこの写真がまた来るきっかけに、うん で, すね、ですね。はいぜひ桜の時期には来てほしいですね、うん、皆さんに。ぜひあのカメラの向こうの見ている人たちに何かメッセージをお願いできますか。<笑>はい、はい、えっと門前町商店街は今も元気に頑張っています。 元気が欲しい方、笑顔が欲しい方はぜひここに遊びに来てください。ありがとうございました。うん、こちらは郷土料理そばどころ、花火師さんです。地震後、いち早く営業を再開した店舗の一つで、赤牛牛かつじゅうが人気です。